なんで急にガルパプロセカ勢がガルパやってみた、うん、まあ、お好きに 死んだ、もうガルパじゃなくてオスやってやるうわ本当にやりだしたしこの人 死んでて草。